あ、えっと、明日の参加とまたチームさんの顔も、えー、変わってくると思うんですけども今日はここにいらっしゃる以外のチームさんもいらっしゃるんですけどねまずはあ、どうでしょうなんか言ってもらっちゃうのじゃあチーム名と聞き込みを一言ずつお願いします。はい。えー 今回初参加のえチャンギルと申します、えー。コーチメンバーを中心に今年発足したチームで、えー、横浜初めてございますので、猛烈に期待のおります。よろしくお願いします。菅・が井上玲、関東と申します。初回から参加させていただいています。<笑>今日は幸いにも台風に被災せずにここに立つことができています。その方たちの分までというとおこがましいんですが、心コメントを出させていただきます。よろしくお願いします。 えー、隣相模原から参りました相模蘭和丸と申します、えー、第1回から4回目の参加になります、えー、ご存じあのニュース等でご存じの方もいらっしゃると思いますが、えー、この度の台風で相模原は甚大な被害を受けております、えー、その中でも、えー、被災された方々に心を寄せて、えー、元気をお届けできるよう精いっぱい踊ってまいりたいと思います本日はよろしくお願いいたします 横浜で活動しています、祭りまワイワイ横浜と申します。今日は皆さんと一緒に会場を盛り上げて、この横浜、みんなと一緒に一丸となって楽しんでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。懐かしくお参り ま, ました、シップルムです。雨も上がり、本当に良かったと今、ほっとしております。2日間お世話になります。仲間どうぞ。よろしくお願いいたします。 連年参加させていただいている破天荒サポーティトしておる安全ソーと申します。えっ、ー、とそうですね。今までちょっとお客さんに元気を与える演武というえっ、ー、とテーマで練習してきたので1日間、えー、と元気を与えられるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、西東教師を中心に活動している東立先生と申します。 えっ、ー、と今回四回目の出場とさせていただいてて今回も大学生らしいパワフルな演技を披露できたらいいなと思っておりますよろしくお願いしま す, <笑>いますコーチを本拠点にしておりまして関東でも活動しております人平と申します、えー、今年二回目の参加、えー、となりますけれども、えー、関東メンバーちょっと少数で、えー、ございますけれども、えー、今日一日おばんまの 盛り上がりに一役合わせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。えー、朝霞市から来ました。風西支援課と申します。えっ、ー、と初参加のお祭りですね。えっ、ー、と今日だけなので、えっ、ー、と今日だけでも精一杯踊って、皆さん元気を与えられるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。 ヨヤメケタと申します、えー。今年決戦のチームということで<笑>横浅からもちろん初出場なんですけども<笑>来年からもこの横浅という思い限られるように、まあ、今年のエンで皆さんちゃんと注目を当ててもたいなと思いますので<笑>ぜひ見ててください。よろしくお願いします。<笑>皆さん、おはようございます。エンブ様メハで活動しているウフフ、<笑><笑><笑> ですえっ、ー、と、代表の中山が、ちょっと実行委員の方で忙しく動いているので、代役で、小山が、小山ですえー、と、<笑>すみません、えー と, えー と, えー、と、夫婦はとにかく元気よく、笑顔で、楽しく、思うとりに頑張りますので、皆さんの声援もよろしくお願いいたします。 みなさん、おはようございます。ベトナムから参りました、アンと申します。今回は二回目です。本日、ドローセお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ますますえー、今ね、実行委員のお話がありましたけれども、えー、実行委員会は、神奈川でさこい組織委員会の中の四十五名で、えー、横浜やさこいまりのすべ、えー、てのことを できて。